前半あと三ホールのところまで来まして、ミナちゃんがでも3、スリー<笑> 3オーバーだからね。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。あの、的、い<笑>いありがとうございます。まあ、それよりも、も, うもはや百キレ近くになってる。<笑><笑><笑><笑>うんと、残り三ホール、十、う、五、ん、打で四十九だから、はいそはいそ。そう、そう、チャンスありますよ。よく出ちゃうと、ね、ダメなんですけどね。冷静に、はい。そうです。はい。 あまり意識せずに、うん。そうだね、はいそう。ちょっと後半は、ちょっとダブルスやってもらおうかなと思ったんですけど。うん、まあ状況によっては。百ギリ企画。百ギリ企画。<笑>いやいやいや、言語したいんで。いやー絶対<笑>、はいうわー。これで百回。記念すべきだ、うんそう。そうですよね。の壁は熱いよね、最初。本当ですよね。うん たら、うん、チャンスがあったらね今日行っちゃった方がい い,、うん、い, いと思うん で, <笑>っちっいいで今日行っちゃった方がいい<笑>行っちゃった方がいいですい な,、はい、なんでまあこの方でちょっと頑張ってもらって<笑>はいはい固めで攻めます固めで、ね、はいめで攻めよめではいはいはいは番アいアンはいはいはい 私は4番ユテティリティリですああーやっ た, ったまでんかかいいててなななえ、誰私、はい、てないいやとも大丈夫一発で全部出てるからいや、そうそううですね自信持って持ちます。うん <笑>ちょっと調子に乗ってましたね。<笑>今まで一回でできてたからって。<笑>ナイスハート。ありがとうございます。 ハイスパーです。ありがとうございます。おす。すごい。強かった。はい。すごい。大丈夫。はい。耐えましたね。<笑><笑>また耐えました。スパーです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。 ですやです右の方でいいかも左左がこう、左入ったらららうーんううん、もうどうにもどになんないいかか広そげえ、ね、やった。 もうライトに当たっつて。<笑>おおー。全然 OK。はい。ありがとうございます。左ロックだから右でも。ああ確かに。うんうん、残り百六十ヤードぐらいあるのね。五番ウッドです。取らないかもです。 ナイショーいーーう乗ったかも、やっぱり でしょうか。いやたま入った。<笑>入りましたまたう い, うう<笑>いやもうでもなんか<笑>そんな見せ場作んなくていいんだけど。このゴルフ場バンカーをすべてすべて制覇する企画になっちゃう<笑>。<笑>うん。結構強く頑張ったはずだったんですけどね。うんうん、でも同じように打てば。はい。 で五十度で伸ばしに行きたいと思いますお好きかなありがとうございます 結構違う、うん、うーが、ね、ん、はい、タッです、うん、ありとごれ い, なかった、はい。本当に嘘ですすす、まあえー、やったあういいまま や っ, っやっちゃうかはいやっちゃうか九、はい、ですねオッケーいただいて九でした九確かもったいなかったですでも毎回おおってこうやってやバンカーにやられたねます<笑>、うん、ねもうバンカー見つけちゃったらもう入れるしかないですもんバ ン, カバンカー大好きだ<笑><笑>水寄<を>せ<さ><笑>水寄せられるほど、ね、逆にバンカー入らないですもんねいやーたまたま 多分ラッキーでこう転がったりすごい入ってっちゃうことです<笑><笑>うよくてもお、はい、邪魔しますって言ってますね自分でお邪魔しますって言ってますバンカーに持てちゃって<笑>あのここもグリーン手前、はい、ンバンカーがありますんで ま, <笑>、はい、またバンカー、まあ、きっと右のバンカーでしょうね、はい、右のバンカーでし ょ, でしょうね<笑> はい、大好き。私も。確かにそうだね。はい。もう読めてます。<笑>はい<笑>じゃあ、ちょっととりあえず、頑張るだけ頑張るって感じですね。ね、はい、そうですね。はい。はい、頑張ります。翔子です。はい、ありがとうございます。飛んでる。ありがとうございます。結構。よしよし。 飛飛びましたね、うん、たねね結構とんて<笑><笑>んんんでででっよも前進んだ頑張れ真真ん中中すウッド、うん、あれウッドですか、はい、ウッドの5番です。 5番はい挑戦です<笑>挑戦します<笑><笑>これなんですよ私のウッドは<笑>お分かりになりました<笑>かバンカーが入らなかったか<笑>またバンカーの壁がありま す, ります<笑>これなんですよ私のウッドはええ<笑>うわ 遊びましたね、遊んじゃいけないゴギバンで遊んじゃいましたユ、ね、ーティリティユーティリティですバンカーがはいあります、はい、右, で右のバンカーで120ぐらいです<笑>右のバンカーと距離を言ってます<笑>、はい、<笑>いや、大丈夫ですちょっと<笑> そうですよね。でまたバンカー越えだね。はい。残り八十三ヤードなので P を使います。<音声>ああでかい。いやーでももうもうありました。うん、ああナイスンです。はいありがとうございます。ナイスオンです。かっこいいですね。<音声>えー、本当にいます。<音声>残り四十四。 5ヤードで56度ではい。これを。うん、<笑>本当にすいません。頭痛くなってきました。一番なんかこう出っ張ってるところに<笑>、はい、もうちょっとなんだ浅いところだったら超えそうな勢いだったけどそうですよね。しょうがないです。 わ、わ<音声><音声>うん<笑>まあまあまあまあまあ。 よかった、グリーン広くて危ない行きますかまたあしたでもではいありがとうございますいい<笑>と思ったらこんなにオーバーしてしまいましたなのでアプローチで寄せますやばいトップした<笑>じゃ<ー>ん<笑>ありがとうございますなるほど とにかく乗っがしていただいて。 次は、もうちょっと噛むと思ったんですけどね<笑>ナイスナイスで す, す最終です ナ, イスナイスですナイスナイスですお疲れ様でした前半お疲れ様ですお疲れ様でしたお疲れ様でした後半は、まあ、予定通りダブルスこコかな 詳しい内容はまた次の動画で説明するんで、はいはい、ご視聴ありがとうございました。